なるかまゆうです。私は現在、株式会社インテリジェンスという人材の転職サポートの会社で働いています。この場に、今日このイベントに期待何を期待して参加されましたか今日このイベントは、まずインターネットというツールで、 企業ですとかスタートアップの障壁かつグローバルの障壁がすごく低くなって新しいキャリアを作れる機会というのがすごく溢れてきたと思っていてそれに本当に望む人がどういう人たちなのかそれがどのぐらい実現するのか今後の流れがどうなっていくのかというのをリアルで見たいなと思い参加をしました。 えー、と現在のご自身のワークスタイルを教えていいただけますかはいえー、と今、私は法人営業をしているので朝8時50分に出社をしてそこから外出がそうですね1日大体2件でその後社内業務をして夜は8時半に帰社をするというのが毎日の流れです。なんか理想とするワークスタイルというのは そうですね、理想のワークスタイルは、まず自由に出勤できるっていう、時間の調整がコントロールできるという点、あとは勤務地も、えーま、自宅だったり、オフィスだったり、カフェだったり、ま、自分のその時に合わせて選べるというスタイルが理想です今のワークスタイルとその理想のワークスタイルで、だいぶ差があると思うんですけど、そこの要因って何、原因って何だってい ま, すかまず私の場合で言うやはり個人情報の問題が一番強いかなと思います。 そう、まあね、自分の努力だったり社会構造だったりあとはこういうテクノロジーがあるからっていうような、うん、何が必要うすテクノロジーとあと組織との関わり方で新しいバリューが生まれてくるといいなと思いますテクノロジー具体的に何が必要なんでしそそ い, い, い, いうか 嬉しいですね、ワークスタイルを改善するためになんですけーんまず私も入社6年目なので、まあ、今のフェーズでいうと業 務, 業務のスピードをいかに速くするかというのが直近ですねで最近は、えー、っとその、まあ、業務も慣れてきたので いかにこう自分で自分のキャリアとか働き方を組織に提案してそれを認めてもらえるかというフェーズになってきました理想とする私働き方より理想とするこう目標の人とかロールモデルあまりいないですね、特に女性というところもあるので、まあ、これから結婚もあるし出産もあるしと考えるとあまり見えないですね。 I-I- <laughs>